うんちービートですいやっとね、やっと届いたんですよ、これ。いつはしたかな ?5 月だよかな忘れちゃったけど。やっとね、来ましたよ。大学当局から。まあ、な何がね、入ってるのかって言いますとね、こちらなんですけど、ちょっと、<笑>うん、な。 これですね、ちょっと、なんか隠せる隠せるかああ。リモコン。あふっと、うん。何もないな。何もない。あ、う、あ、ん。あ、これで、これで、これで。こいつですよ、こいつ。ちょっとブレてるかな。はい。2020年度前期授業料免除選考結果についてね。不許可。 教会ですよ。副教会ねえねえ、本当。は、ね、い。あのー、四月からね、五月中旬ぐらいまで大学閉鎖しますって、まあ、最初連絡したのにね、次六月末まで、でまた七月中旬ぐらいまで、で、この前はでさ、八月の二十三日まで大学閉鎖しますっていう、まあ、なんか土土っていうか、まあ、工事だ工事っていうか、なんだろうな。なんか、まあ、私が来てたんですけどね、 4日前、4日前ですよ、4日前。たった4日前にね、あの、えー、9月末まで大学を閉鎖しますっていうね、あのー、まあ、連絡来たわけですよ。ね。そうですよ、あの、大学のね、大学のな敷地に学生入れませんよっていうね、連絡ですよ。4月からです、4月から。新入生の方もね、一度も大学のキャンパスに立ち入ることなく、 まあ、今まで過ごしていると思うんですけれども、ねえ、えー、っと、大学のね、あのパソコン、パソコンです、情報処理センターですとか、図書館、そういった福利厚生施設を使えないのにですね、あの、あれですよ、こちらですね、んーと、 授業料、えー、26万7900円。こちらね、前期分、前期分をね、満額払えと、まあ、大学さんがね、おっしゃってきたわけですよ。まあ、立場のね、まあ、低い我々としては、払わざるを得ないですけれども、まあ、大学のね、まあ、何でしょう、まあ、ここ卒業しました、終了しましたってやつをまいただくためには、 ですがね皆さんどうでしょう一度も施設使えてないのに満額、まあ、でね例年と同様の同等の、あのー、金額をね払えと納入してくださいと、まあ、確かにねあのー、ウ, ェブウェブの講義とかオンラインの講義のためにいろいろ機器とか まあ設備そういうの導入するためのお金かかったかもしれないですよ。じゃあその内訳もね、示してくれないのに、金だけは、お金だけはね、もういつも通り要求すると。ああ、これは一体どうなのかなと。ああ私が、ね、ちょっとあの あのもしかしたら見落としてるだけかもしれないですよ。も し,、ね、もしかしたらオンライン講義に ど, のどんなとこにどういうお金かけてどんな準備をして学生のためにお金使ったのかっていうのをね費用かかったのかっていうのを私見落としてるだけかもしれない。でも見落としてしまうような、ね、場所に工事にするんですかっていうお話も出てくるわけですよ。まあ、ということでね、まあ、今期今期ね令和2年度前期授業料は 8月中に全額納入させていただきますね。まあそれしかないんでね。私が大学を卒業するためには。まあ学生のね学び場たるキャンパスを、まあ、閉鎖し続けること。まあそうですねあの学歴学習学歴じゃないな。何だろう。知識階級のね 我々をまあ、通学から解放してくれたっていう点はねまあ、評価いたします。けれども、まあ。情報処理センターとかね。図書館とかはあ普通に使わせていただきたかったですね。まあ、それではごきげんよう。